キング・アンド・ドス・ヒラの使用主演、クロサンギの第1話が10月21日に放送され、平均世帯視聴率が 9.2%、ビデオリサーチ調べ、関東地区以下うを記録。同枠の全クールで放送された有村か順中村林やダブル主演ドラマイシッコと羽男そんなことで訴えますの、初回 6.9%2.3 ポイント上回ったタップ。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 平野の主演が発表された、後ネット上で主演は山 P しか考えられない。なんで平野が主演なの山 P で続編作ればいいじゃん、などと厳しい声が相次ぎました。そんな声を受けて、原作漫画の原案を担当する夏原武氏は8月、自身のツイッターで、クロサギのドラマ化の話、引きこもごもって感じですねから、わかります、などと反応。 また、キング・アンド・オネスファンからヤマピーの方がいいといった書き方はやめてほしいという胸のリプライが寄せられた際には、それは大変失礼いたしました、と返しつつ、納得がいかなかったのか、で、と一言付け足すなど原作者とファンの間で緊張感が漂うやりとりも見られましたテレビ式者。米印本記事は、黒詐欺第一話のネタバレを含みます。 初回では、黒崎が詐欺被害者である吉川真珠、船越英一郎の家を訪ねるも、黒崎が詐欺師だとわかると、辰つの娘吉川つらら、黒島決裁が一度詐欺に会うと、詐欺師たちの間で情報が回って、次から次へと来るんですよね。などと思う反発。またつららは、警察なんか、 助けを求めても、無駄、という黒崎の助言を無視し、警察にタツキの被害を相談したり、タツキが騙されたセミナーの参加者に接触したりと、単独行動を行うように。さらに、詐欺師を騙すため、タツキに協力を仰ぐ黒崎を、やめてよ。やめてって言ってるでしょ。などと、責めたてキャンキャンキャンキャン騒ぐのやめてもらっていいですか耳に刺さるんで。 と、鬱陶しそうにされるシーンもあった。案の定、視聴者の間では山下班と比較する声が続出し、賛否両輪が巻き起こっている。ただ、その中には、山 P のイメージが強かったけど、平野さんの演技がうまくてびっくり、開始数分でやられた。主人公の平野さん、とんでもなくかっこいいし、役にはまってる、平野さんを見て違和感なく成立してたから驚いた。 と平野番を称賛する声も目立つ。その一方、ヒロイン役の黒島に対し、黒島さんのキャラがうるさくて脱落しそう。ヒロインのバタバタした感じが苦手。黒島さんが演じるヒロインが好きになれない。と、ネガティブな声が相次いでいるようだ。山下藩のつらら役は女優の堀北真希が演じていましたが当時もヒロインがうるさい。 特徴が続出していましたからそういうキャラということなのでしょう。しかし、黒島といえば NHK 連続テレビ小説、チムドンドンで演じた主人公比が暢子の非常識でずうずうしい言動が物議を醸したばかり。同作に続いて、黒詐欺にも批判が飛び交う事態になぜ黒島にはそんな役どころばかり回ってくるのか。と思わず同情してしまいます。どう ジャニーズドラマへの抜擢で、朝ドラのイメージを払拭できるかと思いきや、またもや、ヒロインが好きになれない、と物議を醸している黒島。彼女にとって負担にならないといいが。平野紫洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。